さすすすが中国ででねどうも政治いいろろのです韓国史中央日報のコラムは時折何を言っているんだと理解に苦しむばかりか思わず笑ってしまうほど幼稚で稚拙な分析に基づく文章を載せるのですが今回もまた れを通り越ししししててて思わず笑っまままうようよなコラムが掲載されていいたたのでご紹介いたしますこのコラムを書いたのは、経緯解明という中韓中国大使で、その内容は露骨に韓国を中国サイドに置いておきたいという願望に満ち溢れています。中国がなぜそこまでして韓国を自分の側に置いておきたいのか、いまいち理解に苦しむところではありますが、 まずは記事を一部引用しつつ、その主張を見ていくことにしましょう。それでは行きますね。中央日報7月15日付に掲載されたユン・ソン・ギル前検察総長のインタビューを見た。私はユン前総長を尊敬している。だが、中国関連内容に対しては私の考えを明らかにせざるを得ない。とのことで、 ケイ・名イ氏が述べているユン・ソン・ギョル氏のインタビューですが、その中でユン・ソン・ギョル氏は、韓国外交安保の中心軸はアメリカと明言しています。ユン・ソン・ギョル氏が次期大統領に就任すれば、韓国はこれまでの中国北朝鮮よりのコウモリから、アメリカよりのコウモリに態度を変えるかもしれません。ケイ・名イ氏はこの点に危機感を覚え、 このコラムを執筆したのでしょう。続けます。インタビューは国家間の相互尊重と韓米同盟関係に言及していた。中国は国の大きさに関係なく、皆互いに尊重しなければならないと主張してきた。韓国は尊敬するに値する国であることは間違いない。日程共戦期の安順軍議士、金具先生、 ユン・ボン・ギル・ギ士などの、義挙は世界の人々に韓国を尊敬させた。中国人は韓国人に友好感情を持っている。韓国は経済発展を成し遂げ、国際社会が公認した先進国になった。とのことで、のっけから歯の浮くようなセリフと大嘘を交えて笑わせてくれます。中国は国の大きさに関係なく、 皆互いに尊重しなければならないと主張してきたとは、韓国に対し三不一言を要求した国が一体どの口で言うのでしょう。ウイグル・チベットに対する弾圧、香港民主主義に対する強硬策、これらを世界が知らないとでも思っているのでしょうか。次に警戒名明は、アン・ジュン軍などの名前を、義士・先生と持ち上げ、 世界の人々に韓国を尊敬させたと、おそらく当人も全く思っていないであろう大嘘をイケシャーシャーと述べています。こういえばバカな韓国人は喜ぶだろうという考えが透けて見え、ある意味では敬意解明氏が韓国人を心底バカにしているとすら思えます。続けます。中国は韓国の外交政策を尊重する。しかし、 韓米同盟が中国の利益を害してはいけない。非常に近い隣国である両国は平和的であり互恵協力する十分な理由と条件が整っている。私たちは歴史的に数千年の東方価値観を共有してきており、毎年貿易投資額は数千億ドルに達する。両国の友好は 両国国民の根本的利益に符合するだけでなく、地域と世界の平和と安定にも有利だ。とのことで、中国が韓国の外交政策を尊重したことなど、ただの一度もありません。三不一言の誓いを強要し、訪中したムン大統領に、いわゆるぼっち飯を食わせる行為のどこが尊重なのでしょうか。また、中国の存在が、 地域と世界の平和に貢献したこともただの一度もありません。南シナ海、東シナ海を戦いの海に変えようとし、ウイグル、チベットを占領しつつある中国は世界の平和に貢献するどころか、世界が眉をを潜める七つもの国家でしかありません。続けます。中韓関係は決して韓米関係の付属品ではなく、 両国関係の発展は他の要素によって影響されてはいけない。私たちは未来を見通して政治的な相互関係をより一層強化し、より一層大きな発展を成し遂げられるように推進していかなければならない。とのことで、中韓関係は韓米関係の付属品ではないという言葉は本心でしょう。ちょっとうがった見方かもしれませんが、 経緯解明誌の本音は、韓国は中国の付属品だと思っているんではないでしょうか。続けます。アメリカが韓国にサード、高高度ミサイル防衛を配備したことは、中国の安保利益を深刻に損ない、中国人民が不安を感じている点を強調したい。中国は防御的な国防政策を行ってきており、 韓国を仮想の敵だと考えたことがない。中国の国防力は国家統一、地域及び世界の平和と安定守護のためのものであって、絶対に韓国に威嚇にならないだろう。とのことで、東シナ海、南シナ海などで挑発行為を繰り返していながら、防御的な国防政策とは呆れてものも言えません。 かつて習近平氏がオバマ政権下のケリー国務長官に対し、太平洋には中国とアメリカを受け入れる十分な空間があると。太平洋を中国とアメリカで二分しようと申し入れたことがありましたが、この言葉のどこに防御的政策の要素が入っているんでしょうか。続けます。長く中間友好事業に従事してきた外交官として、 サード配備以前の中間関係が懐かしい。天下の体制は従ってこそ盛んになるという言葉がある。中国はすでに5億人に近い中3層の人口を有していて、今後10年間で22兆ドル規模の商品を輸入する計画だ。中間貿易額はすでに韓米、韓日及び 韓 eu 間ののの貿易額をてて合わせた水準に近近くななっている習近平主席の健康な指導の下中国は全面的な社会主義現代化国家建設の新たな道を開いた。未来の中国は韓国を含めた各国に巨大な市場とより良い発展の機会を提供するだろう。とのことで、ただ持ち上げるだけでは韓国という 野郎時代を自でゆく国は増長するだけ、国を指しつつ、それでも中国につけば利益になると思わせなければいけない、という、このあたりの経緯解明史の韓国人操縦術は見事ですね。やはり中国人は韓国人の扱いに慣れているようです。世界の人々に韓国を尊敬させた、国際社会が公認した先進国になったなどと思ってもいない はの浮くようなセリフを吐いて韓国人をいい気にさせ。中国は韓国の外交政策を尊重する。絶対に韓国に威嚇にならないんだろう、などと大嘘をついて韓国人を安心させ。その上で、天下の体制は従ってこそ盛んになるという言葉を使って、厳戒に従いと続ける。そして、韓国の最大の貿易相手は中国だ、と強調した上で、 未来の中国は韓国を含めた各国に巨大な市場とより良い発展の機会を提供するだろうと。中国についてくれば安泰だが、中国から離れたら貿易額が激減するぞと脅す。このあたりの呼吸はさすが中国人ですね。日本人の我々からすれば、また大嘘をついているとすぐ見抜けるようなものですが、韓国人にはこれを見抜けるような能力はないと。 底鷹をくくっている様子がえます中国は誰が大統領に当選しても友好的な交流を継続して中間関係を互いに良い方向へと発展させていくだろう。コラムはこの文章で締められています。このコラム、見る人が見れば経緯解明誌のコラムはこう言っておけば韓国人は喜ぶんだろう。簡単なことだ。という、ある意味心の底からの 不別に溢れた文章だというのに気づくと思われるのですが、韓国人がこれに気づくかは不明です。しかし、経緯解明誌もここまで大嘘をついて自分で笑ったりしないんですかね。大真面目にこのコラムを掲載している中央日報には申し訳ないのですが、私は個人的に呼び進めながらニヤニヤしてしまいましたね。このコラムを読んだ韓国人の感想をぜひとも聞いてみたいものですね。